あんたみな、みんな、みんな、みいな、みん r みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、な、みな、んな、